真っ暗で何も見えねえねんだけどただの潰れたケンションになぜ人はハエのように集まるのでしょうかドライブついでだったから良いものの時間返せレベルのただの廃墟国道から細い道へ入ったところにある心霊スポット田原ケンションマリーナをお届けします時間返せレベルだぞこはいはい引っ込んでろこんな海沿いに建てられた名古屋の喧騒から離れられる地でも離れすぎて客が来なくて潰れちゃったんですね 目の前に来たは良いけど深夜の闇と真夏の草木のせいで何も見えんかったロープを越えていけば海岸に出られますが不法侵入っぽいのでここで引き返します怪しい物音を聞いたっていうのを心霊体験談に書くな結論心霊スポットはアホ